ハローキリキです MacBook Pro の液晶が割れてしまいましたというわけなので今回はパソコンをね買いに行き表参道駅の近くにあるアップルストアのところにやってきましたモデルチェンジをして MacBook Pro ではなく iMac のパソコンにしたいなと思っております iMac のパソコンを買いに行きたいなと思いますそれでは行ってきますというわけで アップルストアから出てきたんですけれどもこちらのモデルを買おうと思ったんですけれども店頭にはなくて、えー、とウェブで注文するしかないそうです今日は手に入りませんでした<笑>今日ウェブで注文をしてえー、と優勝されるのがこれが1時間かかるというわけなので、えー、と気長に、ね、待ちたいなと思います今日の動画はここまでになります最後までご視聴いただきありがとうございました是非高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますそれでは 次回の配信でお会いしましょうまたね